皆様ごきげんよう久さですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています2022年1月7日今週のバンマの党3の祭壇で自己最高かもしれないスコアが出ましたいつもと同じ職業構成なので理由はよくわかりません不思議の的もようやく30回をクリアしました バージョン 6.0 の段階では、これ以上レベルも装備も強くならないので、どうなることかと思いましたが、なんとか大丈夫でした。謎解きの要素も、これくらいの難しさなら大丈夫ですね。虹のフェザーチップも、今の時点でもらえる最大数をもらえたので、あとはバージョンアップ待ちですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。